はいいさんいらっしゃいます青学留年系 YouTuber 午前3時の本屋ですというわけで今日は荒野行動でついにね2019年に PS4 版が出るという公式発表が出たんでそれについてね少し喋っていきたいと思いますで今9月12日の、えー、っと8時ぐらいかな夜20時ぐらいに、えー、っと荒野行動 と,、えー、っとプレイステーションの公式、まあ、両方からツイートされてるんですけどえー、っと2019年荒野行動は2019年 ツイッターだねツイッターごめんごめん言うの忘れてたわごめん言うの忘れてたで、えー、と内容的には、まあえー、とプレイステーションの方をそのまま貼ろうかな春は多分、はい、これが、えー、とプレイステーション公式のツイッターなんだけど PS ラインナップツアー括弧で、えー、と世界中で人気の荒野行動世界中で人気なのかそうなのかん日本と中国くらいじゃないんだろうかでが、えー、荒野行動が戦線拡大、えー、2019年春ついに PS4 に登場びっくり 100人が生き残りをかけて戦う白熱のバトルロイヤルゲームがやってくる映像も初公開って書いてありますでえー、っとえそうなんだえっ荒野コードって世界で累計今 2.5 億人プレイヤーなんだへえなんか増えたねこの間まで1億とか2億だったのに徐々に増えてるんだねまあいいやでそれでまあねこっからはね公式に書いてあるのをえー、っとねそのまま引用して引用じゃないなまあ見るんだけどまあまああのー、さっき見た通りなんだろう 新しくね画像も公開って書いてあったけどであの公式サイト行ったんだけど公式サイトにねあの載ってる画像は今までのねスマホ版のあの宣伝の PR の画像と一緒で特にね新しい画像はないですうんあのまあまあまあ新しい画像が公開って書いてあったけど、まあ、PS4 版って意味なのかなわかんないやでえー、と内容的にはえっ、ー、とあ発売日だ発売日発売日はえー、と2019年春に登場決定 登場決定だからね、もう多分出すんだと思うでえっ、ー、と他にも決まってることがあってえっ、ー、とね皆さん気になってる価格ですよ価 格, い, 価格いくらなのかとうん。荒野行動、なんと PS4 版無料でできるんですすげえなー無料か<笑>まあ無料だろうなまあまあまあそれは普通無料だろうなうん でまあ一部課金アイテムありっていう感じであのスマホ版とか PC 版とかと同じ感じでまあまあ基本プレイは無料まあフォートナイトとかとも一緒だね基本プレイ無料でまあまあガチャとかに金をかけさせるっていうシステムなのかなと思いますで今日はねまあ PUBG じゃねえや荒野行動がどれだけねプレイステーションで戦えるとかあとねなんかあのそういえば PUBG もね昔、P、あの PS4 で出るっていう噂あったけど結局どうなったんだっけっていう話もねちょっと復習を、まあ、したいと思うんであのそういう話もさやるんで最後まで見 言っってくださったら嬉しいですはい、でまあまあまあまあまあ最初にねあの PS4 が出るって言った時のまあ、みんなの反応的な感じで Twitter にね寄せられたツイッターあのこの公式のねリプランを見ていくとあのもうね PS4 に出るとか終わったみたいな<笑>もうあのソニーソニー嫌いになるわみたいなソソニーお落ちたなソニーみたいなまあなんかねどっちかというとねえ 高野 PS4 で出ののたみいいな感じの反応が多いねまあ、確かにねスマホゲーを PS4 にコンシューマー機に移植するってあんまね珍しいパターンだからまあ、なんだろう PC からコンシューマーに移植とかは結構あったり PC コンシューマー版、まあ、コンシューマーっていうのは PS4 とか Xbox とかまあまあそういう系のことねからスマホに移植っていうのはまあ今まで別に普通にあったけどまあ、逆っていうのはね珍しいパターンだからどうなのかなと思うんだけど 実際ね午前3時の本屋さんは実はねあのこの画面もなんだけど基本的に PC でね荒野行動をやっていてあの PCPC PC ゲーっていうのはめちゃめちゃねハイスペックなものとかがあの普通に PS4 とかよりハイスペックなものが要求されるんだけどそれで俺は荒野行動をやってる身だからそのハイスペックな機器でこの荒野行動っていうのをやってる身としてどうかっていうとあのね多分ねあのやりだしたら気になんないんだよねぶっちゃけうんあのなんかこういうのが出てきた時にわざわざ荒野行動を PS4 でやるみたいな ののが出ててくるんだけど多分割ととねあの意見としてなんだけどやってみたらね気にならないあのほ本当にマジであのグラフィックとかも全然気にならないし操作性とかもまあ操作性とかに言ったらスマホより全然いいしむしろやりやすいまであってあの正直ね多分ねやったらやったで楽しいと思うんだよでえっとちょっと前にさ公式コントローラーみたいなのが噂になってたじゃん NVIDIA から出てくるあのスマホゲーをやるコントローラーでまああの 中国だけだだけけったんだけど中国のなんか先行公開みたいなやつで結局はまだ導入されてないんだけどそんなんでコントローラーにも対応しようとしてたからあの別にねそもそも PC にも対応してるしだから今今荒野行動がまあコントローラー昆虫巻きに対応するのも別にそんな難しいことじゃないのかなとそこまで重いソフトでもないしねと思いました。で でこっからはね、荒野行動が戦っていけるかっていう話、あの、まあ、PUBG だったりあの PS4 に行くんだったら PS4 が主戦場のフォートナイトさんとね戦うことになるんで、まあ、実際どうかなっていうところなんだけど、あのー、じフォートナイトとかもあるんだけど、このあとね、10月10月とかに COD、コール・オブ・デューティーっていう。あのー なんだろ世界で一番売れてる FPS ゲームの発売があってそれがそれがね新しくバトロワを導入してんのね今体験版ベータ版やってるんだけどそれもあったりとかあとあとバトルフィールドも11月に発売でまあ後々ねあのバトルロワイヤルバトルロイヤルが追加されるっていう話まあ一応公式がそう言ってるからだからもう冬にかけてはまあ多分 COD とかバトルフィールドの があののグっっててまあ、雑魚買たととしも一応話題にはなる思うねいやこれ全然楽しくねだったとしても一応話題にはなると思うのそもそもネームバリューがでかいタイトルだからでまあ、そこでフォートナイトが耐えきれるかどうかっていう話もあるんだけどそのね波が終わった後の春っていうのはまあまあまあ悪くない選択なんじゃないのかなと思う来年の春来年の春だからまあ半年後とかっていうことかな ままあだだと思うんだけど、まあ、悪くない選択なのかなと思うけどまあどうだろうねでも多分コールオブデューティーとかは有料になるからまあ、無料っていうジャンルで言うとやっぱりフォートナイトなんだよねでその無料でフォートナイトと戦ってでなおかつあの王道のバトロワ王道のバトロワなんか PUBG っぽいスタンダードな PUBG っぽい<笑>まあパクリパクあパクリって言っちゃった<笑>スタンダードなバトロワだからまあフォートナイト的なあのなんだろう 建築して実力勝負みたいなのがちょっとあんま得意じゃなないいよみたいなまあまあ俺はフォートナイトあのあんまやんないんだけどまあタイプはまあもしかしたらやるだろうし一定の需要はあるのかなと思いますであとあのサーバーとかの問題なんだけど多分スマホとは一緒にしないかなと思うよあの今 PC もわざわざねあの別でやってるし PC pc とスマホって別のサーバーなのねだから俺があの戦ってるのは全員 PC プレイヤーなんだけどだから あの別々のサーバーで PS4 もね多分独自のサーバーを作るんだろうなと思いますだから PS4 同士で戦うっていうことに多分なると思います今までの感じでいくとねでででで o、OK、k PUBG さん何をされているんでしょうか大丈夫なんすかね PUBG さんっていうわけで実はね PUBGPS4 版をね出すって昔は言ってたんだよで今もねなんか出すっていう噂が地味にあるんだけど 一応ね PS4 に対する PUBG のね今までのお話を振り返っていくと PUBG さんね実はあの去年の去年のだよ去年の7月ぐらいからもうね7月5月ぐらいだ5月ぐらいから PS4 とかあの XBOX で出したいって言ってたのねいやもう荒野行動が生まれる34ヶ月前から出したいって言ってたんだけど結局 PS4 で出せないってなってまあまあまあま あ, あの出せないってなってとりあえず XBOX で先に出すって言ってたのねまマイクロソフトのあの何 ゲーム機だうん別れで XBOX で出すって言っててまあ XBOX はあの2017年の確か12月何日だっけ忘れちゃったけど、まあ、2017年の12月頃、あのー、それこそ荒野コードが出たちょっと後ぐらいに XBOX が出ましたと12月12日って書いてあるわ価格2900円高いなまあ、高くはないんだけど安いんだけどなまあまあでも無料からしたら高く感じちゃうわで あのその後にまあまああの PS4 には来ないのかなと思われてたんだけどああのであので公式もねあの XBOX 独占でも出すみたいな話をしててでその後にねなんかね実は競技してたみたいな話があの記事で出ててあのこれはね本当かどうか実際わかんないんだけどでも中の人が実は競技中だったってみたいな話もしてて。 でまあ、その頃の記事によると、なんだろうこの PUBG の開発の人のあのインタビューなんだけど、なんかプレイステーション側といろいろ協議したんだけど、あのプレイステーション側の要求が高いみたいな、あのプレイステーションで出すにはクオリティをなんか上げないといけないみたいな必要があって、であの当時の何 p u b g ってまだアーリーアクセス版っていう何て言うんだろうなまだ完成してなくてまあ一応お金払って遊ぶんだけどバグとかがあってもごめんねまだ開発途中だよっていうやものを出してたのねあの p u b g はでそれが去年の去年の12月頃だったかな製品版になったんだけどだから製品版になる前にめちゃめちゃ盛り上がってたっていうゲームなんだけどだけどそのせいで、まあ、あのちゃんと完成させたものじゃないとプレイステーション側があの発表させないゆるあのプレイステーションで に移植させないいっていうのでそれでまあ、あのー、なんか決裂してたらしいんだけど荒野行動はいいんすねなんかあのクオリティの問題みたいな話をされたら荒野行動えどうなんだろうみたいな感じで思っちゃうけどまあまあまあ完成してるか完成してないかとかが大切だったのかなでもまあ完成してからもうそろそろ1年経つからね PUBG とかまあどうなんだろう何が問題なのか結局これ以降ねあのまあまあなんかいろんな記事は出るけど結局公式から発表はないみたいな状態でまあ 一応ね PUBG が目標は全プラットフォーム全部のゲーム機であの出したいって言ってるから、まあ、一応ね競技は多分続けてるんだと思うんだけどねこれ絶対もうさ先に荒野行動に出されたらかなり厳しいっていうか PUBG さんもうプレイステーションでも荒野行動に出されたらちょっとかなり厳しい戦いがこれから続くと思うんですがどうなんすかねうん。 という感じで、ねまあ、今日の動画終わろうと思います少しでも面白いなと思ってくださった方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますそれではまたお越しくださいませ本日はご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたしますこのゲームラジオの再生リストおすすめ動画どうぞ見ていってください以上青学留年系 YouTuber 午前3時の本屋でしたまたお越しくださいませここまで見てるあなたチャンネル登録しといて